平野歩夢パリゴリンへ、これがラストチャンス、自身の立ち位置を冷静に語る。UAE で行われるスケートボードの世界選手権に出場する平野歩夢選手に、日本テレビが単独インタビュー。大会への思い、そしてパリゴリンに対する自身の考えについて話を伺いました。 平野選手は2021年8月、スケートボードの代表として東京五輪に出場すると、半年後の2022年2月、北京五輪ではスノーボードハーフパイプで金メダルを獲得しました。現在も夏冬の二刀流に挑戦し続けている平野選手ですが、スケートボードの試合に出るのは約2ヶ月半ばぶり。 その間にもスノーボードの大会に出場していました。平夜、スケボーをやっていない時間が長かったので、今回は何日も練習を積み上げていない状態。いつもの大会とはちょっと違うんですけど、大会を楽しみに来ている部分はあります。せっかく与えてもらったチャンス、世界のスケーターたちの前で今刺激を受けています。四角パリゴリネ、これがラストチャンス。 今回の世界選手権は、パリ五輪代表選考に大きく関わる大会となっています。東京五輪に出場し、夏冬の五輪出場を達成した平野選手。周囲は再びの快挙を期待してしまいますが、パリ大会に向けて自らの立ち位置を冷静に見ていました。平野、スケートボードの練習をする時間がなく、 気持ちだけではどうにもならない部分を痛感していて、自分の見えている景色の中では厳しいのは分かってきている。自分の立ち位置的にナショナルメンバーに選ばれているわけではないので、これがラストチャンスみたいな感じ。今オリンピックを目指しているつもりはあまり自分の中ではないけど、ただ自分のスノーボード以外の部分として、スケートボードを続けていきたい。この場を楽しめたらと。 チャンスを前向きに考えています。比較二刀流で世界に刺激を、それでも二刀流へのこだわりは持ち続けているという平野選手。今大会の意気込みについては、スノーボードとスケートボード両方やっている姿で、世界の人に何かしらの刺激が伝わってほしい。大会を終えて、またスケートボードに復帰したい気持ちが芽生えた時につなげていけるような大会にしたいです。 引き続き、チャレンジは見せられると思うので、チャンスを大事にしながら、いい経験値にしたい、と語りました。出場する日本選手、菱形パーク男子、平野歩夢、長原ユーロ、笹岡、県会、栗林、蓮平、三宅、洋大、井の股、交際。菱形パーク女子、愛住、桜、海、真野、中村、木沙、手塚、真美代が、木花草、ひなの、菅原、芽、菅原、隆衣。競技日程。 パーク2月5日から12日5日から7日プラクティスセッション8日女子予選9日男子予選10日男女準々決勝11日男女準決勝12日男女決勝